誰, 誰<笑>こんにちは。<笑>こんばんは。あの僕結構ね前から知ってるんですよ。はい。あの台湾で YouTube やられてる中山さんです。中山茂樹と申します。どうもです。どうもよろしくお願いします。ますあの結構あの熱いメッセージが来ました。<笑><笑>すみません。今回もあのセコグランドでお会いすることになりまして、今日あの台湾の カメラ屋さんにちょっと連れてきてもらいました。これあとちょっと食事行くんです。そうですね。その前にちょっと。その前になんか日本よりもちょっと安く買えるみたいなお話なんです。そうなんですよ。何だけ確認してはい行ってみたいと思います。ぜ、は、ひ、い、よろしくお願いします。お願いします。はい。こんにちは。ジャンプブリートライトです。どうもよろしくお願いします。いやめっちゃ嬉しいです。<笑>あの僕も、はい、もうあの結構最初の方から見ててそうなんですよ、ね、でまだ多分2000人3000人ぐらいの。はい であのいつかお会いしたいなと思っていて、はいはいはい、でツイッターの方で確かあの台湾にお越しになられているということを見てちょっともう猛烈なラブメッセージを書いてお忙しい中<笑>お時間いただい<笑>でてで今日はあのセイコーカメラさんというところに来ていて、はいはいはい、でこちらのほうがです、ねえー、日本のブランドの機材とかあとライカドイツのライカとかサムヤも確も少し置かれていて、ね、いろいろあるのでぜひご案内できればと思います。よろしくいい し, よろしくお願いしますそれでは G -master っすね G -master 6, で す,、oh... G すごいな24秒、ah, oh...。<笑><笑><笑> で飲みに行こうかじゃここがあと1時間45分でしまいます飲みに行ってちょっと冷静になって戻ってきたかったらまあ30分後に戻って一回走ってきて<笑>社員社員社員社員社員社員社員こんにちは田中さんお<笑>それ？それすごい<笑>それ台湾のお金ですよね現金や15万円前後の<笑>おかしいよおかしいよ こんなんのノリで勝っていいレンズなのか今後の動画さん、すいませんいやこれは凄 す, すぎて…<笑>ですやっちまったは美味しい お疲れっまです。 今取れたかな<笑>すいませんちょっとだけのつもりがガンガンやっちゃいました<笑><赤っ><笑>めちゃめちゃうまい大バカですわ 野郎です餃餃子餃子めっちゃうまいめっちゃうまいでありがとうございますあせん。ういしますいまは めっちゃ<笑>がしもうす結局地元の人というかこっちに住んでる人じゃないとディープなところに行けないから確か に, こ の, にこのお店はガイドブックに載ってないんですよ<笑><笑><笑> きます。きますババババ。バイバイ。バイバーイ。はい。行きましょう。レッツゴ ー, ツゴー<笑>。よかったです。うおさ様です。ありがとうございます。いやどうでもないです。よ し, しかったです。素敵なお店ありがとうございます。では二軒目行きましょう。行きましょう。Go。カメラは。<笑> の中にこれでいくいニョウチンタン、シェシェ。金金菜も<音楽> 2, つい2種類頼みましたあこれそちらがゅ牛肉が入ったニューロータンっていう牛肉スープです牛肉スープ肉入ってますこっちは牛肉卵スープでこれは肉は入ってないんですけど卵が入っててまあ、ちょっとお互い両方食べて比べてみ ま, すか比べましょういやいやもうデブデブデブ<笑>デブになっちゃうよこれういきます<笑> そ う, そ う, そうちょっとすいませんあのまだあの20代なんで若いからぜひいただいてください先にどうぞいただきまーすライルーローファンを書き込んでほしいんで、はい、<笑>合ってる俺も野菜でもう崩して大丈夫ですよあんいっちゃったいっちゃったいっちゃったなんか大事なもん押したたくあんちゃんがたくあん 絶対怒られるパターン<笑>あ。やばこれ。来ましたか。やば。くそうまいこれ。ちょっとこれ撮影しましょうか。二大対決。バカかお前は。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 ここマジでですすなんん皆さぜひよかったら来てくだささ い, ここいいいいたにが絶対行っっっででですねしかも皆んんんホテル近いんでだよ、ね、中山なんでおいしい<笑>めっちゃ綺麗に撮ってるよねって<笑>おい<し>い。<笑> 超ドロー量がすごい、ね、確かにやべえめっちゃうまシミ当たりますか当たる。 今この風心菜食べてて思ったんですけど、四十元なんで百五十円ぐら い, い, ぐらいこの量ですよ。これねめっちゃうまい。めっちゃうまい。<笑>まい<笑>中山さんおすすめの風心菜です。ハオツー、ハオツー。美味い。風呂飯もこのキュウリもまた説明でこれ美味しいよね。なんか味付けが。 家ではででははきないですね、この味付けは確かに難しそうなんかまろやかだし味も染み込んでるし、うん、でもう牛肉とあとルロファンのちなみに夜1時、うん、1時説明しといて<笑>先にご飯を食べずにバーとかを行ってお腹空すいたねって言って<笑>最後に今ここ来て夜1時にバカ 食, 食いしてるバ今からまだちょっといろんなとこ行こうかなと思います<笑>それでは またダイチェ<笑>ダ イ, チェバイババジャン ボ, 違う<笑>ャンボそれ撮りたいですジャンボビートナイトと中山茂樹です<笑>今日はありがとうございましたいやこちらこそありがとうございます本当楽しいとこいろいろディープな台湾を楽 し, んでもらし、ね、あ楽しませていただきました僕的に一番楽しかったのはソニーストアだった<笑><笑><笑>おやおや。お 新品買ったよいやー僕初めて見ました新品でソニーの一番いい GMG マスターレジ G マスター買っちゃいました 24mmF1.4GM 奥さん僕はあなたを取りますそのために買ったんですよ、ね、そういうことですから他のことには使わな い, とい使わないですもう奥さんしか取らない奥さんしか取らないはい、許してあげてください、うん、ありがとうございます<笑>でも今日は台湾ありがとうございますいやこちらさん本題ありがとう楽しかった、うん、またあのぜひ台湾遊びに来てください、うん、また遊びに来るときに連絡します 对的啊对对对对。